こんにちは、アブです。今日はですね、ミニマリストも驚きの手ぶらバッグっていう話をしていこうかなと思います。えー、皆さん旅行行くときどうされてますか例えばリュックサック背負ったりだとか、あとはキャリーケース引いたりだとかっていうふうにバッグに入れて、キャリーケースに詰めて旅行すると思うんですけども、今回はなんともう手ぶらで行ける。手ぶらでバッグも持たない時代になりましたっていう話をしていこうかなと思います。で、おすすめ。最初から結論を話しすると、おすすめのバッグがあるんですよ。それがキルバッグです。なんと僕今、 キルバッグ、えー、来てるんですけれども、この、えー、おすすめのアイテムを紹介していこうと思います。えー、実際もう、どんな風になってるかっていうと、実は今僕、この下にキるバッグ来てるんですよ。これ、超わかりにくいですよね。まあでもね、まあ、若干ね、言ったらわかるかなと思うんですけれども、その、えー、バッグを紹介していこうかなと思います、えー。僕がゲットしたバッグはですね、なんとこの中二病を促進させるような、中二病のね、人たちとかに、すごい、なんていうか な, な, んいうかなや、やる気が出てくるような感じのアイテムなんですよ。これ ギるベストです。え、ベストに14個の、え、穴があって、収納スペースがあって、そこに対して全部入れて、荷物を手ぶらで生きるっていうようなアイテムになってます。この、え、ベストが超良くて、これなんと、え、ワークマンで売ってます。このワークマンで3900円とかな、売ってるアイテムなんですけれども、え、このアイテムによって、荷物全部入ってます。例えば、え、衣類。インナーとか、靴下とか。 T シャツとか入ってますし、えー、プラス充電器だとか、えー、スマホも入ってます、えー、歯ブラシも入ってますしっていう風に、全部、えー、収納入るバッグになってます。これ、いいですよね。まあ、皆さんどう思いますか、本当に。<笑>これね、なかなかね、まあ賛否いろいろあると思うんですけども、僕もこれ着た時に、あ、ちょっと中二病ちょっとダサいなと思ったんですけど、さっきの一番最初に着てたシャツ着ると、なかなかわかりづらいですよね。こうなると、もう、えー、僕の場合、1泊2日とか、2、えー、泊3日とか、全然この手ぶら。 バッグでいけますし、まあ大体1週間でも全然いけます。まあもし、むしろ1ヶ月とかも全然これでいけちゃうかなって感じです。で特に冬とかになってくると、これにプラスシャツ羽織って、で、コート羽織ってっていうふうになると、もう何もいらないですよね。っていうようなバッグをゲットしました。で、今からちょっとね、メリット、デメリットを紹介していこうかなと思います。まず、メリットなんですけれども、これ結構黒になるとわかりにくいですけど、えー、収納スペース14個あります。例えばここですね。 ここ、防水になっていて、キーが刺せるような、ちょっとしたスペースになったりだとか、あとは、外に、こういうふうにね、いろいろアイテムが入ってるんですよ。ここも防水用のポケットになったりだとかで、こっちもね、防水用のポケットになってます。ここにカード入れたりだとか、まできたりだとか、あとは、ここ、僕で行くと、だいたいこういうふうに、あのー、ね、例えば、ハサミだとか、例えば、ちっちゃいハサミとか、例えば、ちっちゃい、 歯ブラシとか入れてます。これ、えー、ちっちゃい、めちゃくちゃちっちゃいハサミなんですけども、こういったアイテムを入れてます。これ、機内持ち込みも可のアイテムなんで、こういう風にちっちゃいハサミだとか、あとは、無印で買えるような、えー、ね、歯ブラシ、折りたたみの歯ブラシも入れてます。他にも、ちょっとね、頭痛持ちなんで、頭痛薬とか入れたりだとか、あとはカーシェアをして使ったりするんで、カーシェアのカードが入ってるとしてます。ここに入れてます。 であとはジップロックに入れて、えー、持ち歩いてる感じです。アメニティ類ですね。アメニティ類ここに入れてます。で、他にどんなところに入れてるかっていうと、ここ、下の2つポケットも、えー、収のスペースになって、ここジッパーになってます。ちょっと見にくいんですけど、ジッパーになってて、ここ横からポケットもあります。で、ジッパー何入れてるかっていうと、スマホの充電器、ここ。充電器ですね。充電ケーブルと入れてます。ちょっとね、あの、あのね、ダサいっていうか、 二つ穴になってて、これは二つ穴なんだけど、その出力、電力の出力が早くて、充電が早く済むっていうタイプになってます。ちょっとこれ買い替えようかなと思ってるんで、また新しいの見つけたら紹介します。で、次、内側なんですけれども、内側も収納スペースになってます。例えばここですね。ここ結構広くて、ボタンになってて、すごい使いやすいです。で、僕よくあのシェイバーですね、これ。ミニシェイバー使ってます。 えー、脱毛行ってて、あの、髭脱毛行ってるんですよ。なんで、この辺の、あ, あの、髭は ほ, ほ, ほぼほぼなくなってて、で、たまにね、あの、必要な時があるんで、これを使うっていう感じです。仕方なくね。このぐらいのちっちゃいシェーバーになんで、もうペンタイプのシェ ー, ーシェーバーになってくるんで、めちゃくちゃ、えー、軽くて使いやすいかなって感じです。で、もう一つ、スマホですね。スマホをここに入れてます。えー、何がいいかっていうと、僕は、あの、スマホでほとんど仕事してます。えー、スマホで仕事してるんですけども、あの、会社の、 え、経理だとか、事務の関することだとかを仕事、フリーランスの方にお願いして、それを帰ってきて連絡だとかをするように使ってるスマホになります。で、でプラス、ここ今、撮影に使ってる iPhone も使ってて、2台持ちになってます。で、2台持つ理由なんですけれども、あの、パソコン、こっちはパソコン、アンドロイドなんでパソコン用に使ってて、え、もう一つの iPhone は撮影用に使ってるっていう感じです。まあ、なくてもいいんですけど、まあね、あの iPhone の場合、あのデュアル、 ディスプレイできないじゃないですか。二つの画面で、例えば、えー、YouTube を見ながら他の作業したりだとかっていうのはなかなかできないんで、ちょっとね、あの、パソコンを持つ代わりにこれを持ってるっていう感じで使ってます。で次、え、このね、横、右側の横なんですけれども、ここは、あの、ボム製になってる。あの、ペンだとかさせます。ペンさせたりだとか、あとはちょっとした、えー、ね、定期とか入ったりするのかなっていう感じです。 で、プラス、じゃあ服どこに入れてるのって話なんですけども、服はなんと、この後ろに入れています。これちょっとね、もっこりしてるんですけども、ここに入れることができます。これね、ミニマリストの人、すごいおすすめなんですけども、えー、背中にバックになってて、背中がバックになってて、こういう形で、えー、背中に入るって感じです。えー、僕の場合、だいたい1週間分の、えー、服を入れてって、こういう風に、圧縮袋に入れてます。 これね、パソコンの12インチ、13インチぐらいが入るっていうふうに言われてて、それを入れて、まあね、背中に入れるってちょっとどうなってと思うんですけども、背中に入れて、まあリュックサックとか背中に背負うから、まあまあ、ね、似たようなもんじゃないですか。そういった形で僕はこういうふうに、えー、あの、5日分の、1週間分の服を圧縮して入れてるって感じです。こうすると、いいのがもう全部この荷物を入れて、それを着ることができるというアイテムなんです。 これねちょっとまあ見た目はどうなのかなっていうのが若干あるんですよねただあるんですがこれえ僕の場合結構旅する時にあのバスとか高速バス利用したりだとかあとは電車の中に入ることが多いんですよ飛行機の中とかって結構ねエアコンが効きすぎてて寒いことってめちゃくちゃありますよねそういった時にもうあらかじめいつもあのこういったシャツをえ持ってってます寒くないように。 エアコン効きすぎて寒くないように、カフェで仕事してて寒くないように、こういうふうに上着を持ってってるんで、え、いつも、のような感覚で上着を持って、え、こういうふうに上に着れば、まあまあ、ほぼほぼ分かんないかなと。ね、注力して、なんていうんですかね、すごくね、あの、じーっと見れば結構分かるんですけども、こういうふうに、まあ一見ねほ、ほぼほぼ分かんないですよね。こうなってくると、もうステルスバックみたいな感じで、めっちゃ、あの、なんていうんですか、もう、バック持ってないけど、一応あるよ、みたいな。 感じの、えー、ファッションになるという感じです。これ、すごいおすすめなんで、ぜひぜひ、よかったら買ってみてください。まあ、デメリット言うなら、ちょっとダサいかなあー、まあ。なかなかちょっと着るシーンを考えないといけない。夏場例えば、夏場暑くて、あの、散歩してるときに、これ、このまま着て歩くと、ちょっとね、なんか、あの釣り行くんですかっていう風になったりするかなっていうのはあるんですけども、まあ、それは差し置いて、えー、着れば、まあ、いけるかなと。全然。 黒とかになってくると。で、色が3種類あって、黒と、えー、赤と黄色。えー、ワークマンっていう、えー、場所で買うことができます。3900円ですね。で、インターネットで見たんですけど、インターネットちょっと売り切れてて、えー、重販がなかなかかからないっていうふうに言われてたんで、よかったら街のワークマンに行かれて購入されるのがおすすめです。これ、あの、僕の友人がツイッターで、あの、アップしてて、それを見て僕購入したんですけどまあ、めっちゃいいっすよね、これ。<笑> であの手ぶらで旅行行けるようになりましたしこれによってね手ぶらで旅行することもできますし僕結構釣りとかするんで釣りの、ね、ライフジャケットプラスこれ着るみたいなのもできますしほ他のねあのちょっとした1週間の旅行だとか も, もう完全に手ぶらで、えー、旅することができるようになったとでね特にその暑い時とかってこういうふうにもうねで外してで外して手でこういうふうに持つこともできるんですよなんで服を持ってる感覚なんで着るべ、着るバッグ キルバックピ、キルベストっていうふうに表現したんですけども、もうこういう風な形で着て、えー、持ち歩くこともできるという感じです。で、これ自体の重さもすごく軽くて、あ、まあ、ちょっと重いかな若干あるけど、まあすごいこう強度が強い、えー、タイプの、この、ね、マークってすごい結構あるじゃないですか。これってね、あの、強度のしっかりしたバックに対してつけてもらえる、えー、タグになってる、ね、こういったところを見ながらも、 なかなか強度いいバッグなんだなというふうに思われるといいのかもしれません。今日はキルバッグ。ミニマリスト必見のキルバッグ。もう手ぶらで旅行する時代になりましたっていう話をしてきました。いかがだったでしょうか、まあ、再現性というかね、これ実際やるかって言われたらなかなかね、やらない人の方が多いかもしれませんが、男性としてはおすすめなんで、ぜひぜひこれやられてみてください。もうちょっとね、やっぱりファッション的にかっこよければすごいおすすめするんですけども、まあ デメリットとしては、ちょっとファッション性が、うん、いまいちかなっていうところがあるので、着るシーンを、えー、考えないといけないかもしれません。まあ、ちょっとね、ジレみたいな感じで、えー、羽織って3ピース の, あのシャツ、えー、スーツに着れるようにできるのかなと 思, 思いながら、今後ちょっと試しなめしやってみこうかなと思います。えー、今日は、キルバックの紹介でした。いかがだったでしょうかよかったら、いいねボタンを押していただいて、またチャンネル登録していただいて、応援していただければなと思います。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。